はいおはようございますラスカルでございます本日はですねお好み焼きの食べ放題に来ておりますというのも本日訪れたお店が後ろに見えておりますお好み焼き本舗さんでございます で本日訪れたお好み焼き本舗さんなんですけれども今回はねいろんなご縁がありまして食べ放題に参加させていただこうと思っておりますで通常メニュー以外にも期間限定メニューだったりとか結構ね食材豊富らしいんですよもちろんねあの名前の通りお好み焼きがメインなんですけれども串カツなんかもあるそうなので本日はねその期間限定メニューや通常メニューをたくさんね食べ放題していこうと思いますえそれではもう中準備できておりますので早速中入って食べていこうと思います ということで、例えばね、店内の方に入ってまいりました。で、えー、お好み焼き本舗さんね、食べ放題のメニュー以外にも、もちろん単品メニューも頼めるんですが、まあ、今回はね、オープニングでもお話ししたように、食べ放題のメニュー注文していこうと思います。で、これね、食べ放題のメニューなんですけれども、2種類ありまして、スタンダードコースと、 プレミアムコースということで今回ねせっかくなんでプレミアムコース注文させていただきますでお好み焼き本舗さんねもちろんね自分で焼くスタイルのお好み焼きなんかもあるんですけれどもお店の方でね焼いてもらって持ってきてもらうっていうおこ本焼きという、まあ、そういったねメニューもあるみたいなのでそれはね後ほど注文しようと思うんですが、まあ、まずはね動画的には<笑>自分で焼いてねその姿を見せたいので、まあ、普通のお好み焼きを頼んでいきましょうお好み焼きだけでも1 2 3 4 5 6 7 お好み機だけで7種類あるみたいなんですけど、まあ、ひとまず豚玉かな、豚玉と、あじゃあこれ、やっぱ食べ放題だから、通常サイズとミニサイズ2種類あるんですね、そしたらまあ大食いなんでね、こっちでいかせていただきます。で、プラスアルファでね、この早出しということで、まあ、串カツ系はね、結構ね、注文しても提供が早いみたいなんで、初っ端はね、ちょっと頼みたいなと思います。 かつって珍しいよねこれお好み焼き屋さんででこの中にも期間限定とかもあるみたいで今でいうとこのアスパラベーコンとか、まあ、デザート系のクッキークリームってものもあるらしいっすっよくわかんないんだけど食べたことないから、まあ、ひとまず一発目なんで通常の5種盛りを1つ注文させていただいてさあ1発目の注文はひとまずこんな感じで注文させていただきたいと思います とということでただいまね注文させていただいたお好み焼きのメニュー第1次に到着いたしました今回ね注文させていただいたのがごちそうミックス豚玉ともちチーズ玉のまあ2種類でございますひとまずね豚玉の方から焼いていこうと思いますんでよいしょ 粉物とかか来るのめちゃめちちゃゃもしれないななかなかねやっぱ僕も晩飯はお酒をメインに考えてしまうので粉物で晩飯来ることが最近はねめっきり減ってしまいましたがちょっとねうちもチビが生まれたのでこれから増えるでしょうということで事前練習ですね家族に来る時のまたこの豚玉の豚がうまそうだよいしょ お好み焼きってふわふわに作るのめっちゃむずいよね<笑>ひっくり返すの苦手なんで割れてしまったら申し訳ございません<笑>でその間にだもう一種類の餅チーズ丸までございますねこちらも逆側で焼かせていただきます<笑>で、ね、今ちょっと焼いている間にこちらの串カツも登場いたしました、ね、ごしもいということで、えー、何が入ってるんだなちょっと、ね、食べながら紹介したいと思いま す,、えー、質問ですそしたら いただきます串カツ用にはこれねソースとスパイスがあるみたいなんでちょっとねこちらの2種を使って楽しんでいきたいと思いますうまそういただきますうんうまっこれね串カツ揚げたてで提供いただけるんですけどめちゃめちゃサクサク あ絶対ねお好み焼きも美味しいと思うんですけど十分ねこの口カツの専門店でも全然いいぐらいめちゃめちゃうまいですあ中身はレンコンと多分豚肉だったと思うんですけどとにかくねもうジューシーでサクサクでめちゃめちゃうまいですねあうずらうまじゃあ一旦このねスパイスもちょっと試してみたいと思うんでこれはエビですかね <笑>うまっじゃあこれ玉ねぎかなうんごめんなさいさっきね飲みがメインだからあんまり、ね、お好み焼き屋さん来ないっていう話したんですけどこの口カツ十分飲めます最高にうまいこれ当てで十分だわじゃあちょっとねそろそろねこの豚玉の方いい感じっぽいんでひっくり返していきましょうかよっほいわーいいんじゃないでしょうかこれベストなんじゃないでしょうかこっちもいけるかなよっ うまそうでこれねチーズの方はひっくり返した後にチーズのっけましてでこれ蓋をしてね蒸してくださいってことなんで蒸し焼きにしていきたいと思いますでお好み焼き本舗さんねこれソース2種類ありましてまずこれ基本の濃厚甘口ソースとでこちらの黄色い方が大人の濃厚中辛ソースということでどっちも試したいんだけどひとまずこのね基本の濃厚甘口ソースでいかせていただきたいと思います失礼いたしますいいよ これっすねっじゃあちょっと豪快にマヨネーズもうわうまそうもう正直あのこの絵をねうまそうに撮れただけで今日の仕事はもう終わりだと思ってるもうこれで OK あとはね楽しんでいきましょう最いの目に切らせていただきますいいしょめっちゃうまそうだなこれいただきます 正直ね想像以上に生地ふわふわでめちゃめちゃうまいわこれ、うんうんうん、食べてる間に焦げちゃうといけないのでこれね餅チーズの方も開けていきましょういやこれどんな感じに仕上がってんだろう失礼いたしますオープンとうわーチーズこれやばいな そしたらこっちはねこうチーズ系でまったりしてると思うんであえてねこの大人の中辛ソースで攻めたいと思いますうーわー<笑>、はい、これでもちチーズいかがでしょうかこれなんだかんだ結構2枚ともうまく焼けたんじゃないですかうーわーちょっとこのもちとチーズ伸びてる感じやばいないただきます あおいしいししかもこの中辛ソースにして大正解かも餅とねチーズの感じがすごくまろやかになってるんでこうね、まあ、ピリッとしたというかスパイスの効いたソースの香りがものすごく合いますうんうん、ま、うんうん、うん うん。 とということで、えー、ただいまね、第1次に注文させていただきましたお好み焼きと串カツ完食させていただきましたのでまだね、おなかペコペコでございますこれ、ね、先ほどもちょっとご説明させていただきました名物のおこほん焼きという焼いてね、提供していただけるメニューがありますのでそちらを全品注文していこうと思いますでこれ、ね、おこほん焼き4種類今あるみたいで3種は、えー、通常メニューなんですけれども一番左上にあるエビタルタルに関しては期間限定みたいで。 えー、今回ね、こちらの4種全て1品ずつ注文していきたいと思いますで今ねおご本焼き注文いたしましてこちらの提供はね大体10分から15分ぐらいかかるらしいんですがその間にねちょっと皆さんにお得な情報というか えー、お知らせしたいと思いまして単品メニューでも食べ放題メニューでも1品ね注文していただきますと綿菓子とかき氷こちらがねセルフサービスで作り放題っていうことなのでえ今ね注文しましたおこほん焼き待っている間に綿菓子を<笑>作っていこうかなと思います今ね来ましたこちらがですね綿菓子とかき氷のコーナーでして結構ねお子さんにも大人気らしいんですけれどもむしろお父さんがうまく作るのが醍醐味ですから僕もお父さんになりましたから100点の綿菓子を作っていこうと思います はいはいはい、こんな感じ、あっと早、早い、早い、早いもう来てるよ、もう来てる、もう来てる、もう来てるむずっ、これで合ってます<笑>いいんじゃないでしょうか、これ、すみこれ、いつまで出てきます、これ、<笑>どこまでがゴールなんでしょうか、<笑>ちょっとこんな感じかな、じゃあ、はい、ちょうどいい感じになりました、これ、成功なんじゃないですか、これ、多分100点満点のわたがしできたんで、ちょっとこれ、向こうで食べていこうと思います、わたがし作ってきたんですけどお、この本焼きが完成したみたいなんで、いただいちゃいたいと思いますありがとうございます。 こんな感じでくるんですね。うわ、うまそう。これ、エじからやばいですね。<笑>はい、うお、すげえ。はい、オッケーです。ありがとうございます。いということで、ね、今ね、おこほん焼き来たんですが、これ注文していただくと、今みたいにね、この。マヨネーズかけのパフォーマンスもしていただけるみたいで、ちょっとひとまず、これね、先に作った。わたあめもいただきたいと思います。 うん、うん、<笑>うん、うん今わたがしなんか、子供の頃の夏祭り以来、食ってないと思うんですけど、久々に食うと美味しいね。<笑> そしたらね、ひとまず最初にこちらでございますね。おこほん焼きトマトとチーズということで、洋食っぽいようなおしゃれなメニューですけど、一れいただきます。めっちゃうまそう。あ、うまっ。うん。あ、うまっ。味も想像と違って、どっちかっていうと、ソース系よりかは、酸味の効いたデミグラスソースみたいな、かなりね、濃厚な味になってますね。うん。 これはね多分ね女性大好きな味だと思ううるいわこれちなみにね今食べて気づいたんですけどこのおこほん焼き、まあ、通常いわゆるお好み焼きではなくて広島焼きに近いような生地と生地に具材が挟まってるようなお好み焼きになってるんでよりねこのお好み焼きの生地のうまさとか具材のうまさがね大福に伝わるんで普通のお好み焼きももちろん僕好きなんですけどこのおこほん焼きめちゃめちゃ好みっすうん うん美味しいうんうん、うん、ということで今ね1枚目のおこん焼き、まあ、トマトとチーズですね完食させていただきましたそしたら2枚目にいただくのがこれ手前にあります豚と月見ネギということでこれねこの黄身割っていくシーン皆様にお見せしたいと思います<笑>これ、えー、よ ああいかがでしょうかこれ<笑>やばいねちょっと贅沢にこれ黄身がのってる真ん中の部分から一番美味しいところにいただきますねこれ黄身<笑><笑>これ<笑>めっちゃうまいなこれうん甘みのある生地にネギの清涼感がものすごく合います ま、たね、このできたすぐだともちもち系の生地なんですけど鉄板に置いとくことでカリッとした生地にも仕上がってこれ、ね、またこの変化が楽しいんでゆっくり食べたりとか、まあ、何枚かで、ね、一気に頼んでその、ね、変化を楽しむ方がすごく楽しめると思いますうんうん と、うん、ということでただいまねこれ2枚目を完食いたしましたので次のおこほん焼きいきましょう期間限定でありますおこほん焼きエビタルタルいただきたいと思いますじゃあちょっと早速これタルタルねいっちゃいましょうかこれまたちょっと一番ジャンクな組み合わせですね<笑>うまそう<笑>うんまーこれあの、ね、正直 嫌いいいな人いるのってぐらいうまい<笑>またねマヨネーズと違ったこのタルタル独特のコクがあるんでよりね普通のマヨネーズよりも食欲が出てくる感じマジでうまいですこれうんでもなんだかんだもうこれでお好み焼き5枚目あのね正直お腹の減り具合で言ったらマジで1枚目ぐらい。 ずっとね美味しすぎてずっとお腹空すいたいなって気持ちありますねこれ僕だけか分かんないですけど鉄板焼きとかお好み焼き来るとなんか食べすぎちゃいません粉もんなのにめっちゃ食べちゃうんだよねうんそしたらおこほん焼き3種類目完食でございます最後のねこの4種類目頂 い, いていきましょう最後にいただきますおこほん焼きが海鮮と とということで、まあ、最初にいただいたまあミックスの中身と一緒ではあるのかなただまあ焼き方がね全然違うのでこれの変化楽しんでいきたいと思いますいやまたこのちょっとさゲストよくない<笑>結構テンション上がんなこれちょっとこちらもいただきますあまこの中に入っているわけじゃなくて上にかかっているこう火の通りきってないネギ これがね、やっぱり粉物にめっちゃ合うんですよねうんまっ、うん、正直あの好みの焼き物1位これ更新したかもしれないうんこれ最後の一切れでございますこれ最後までにめちゃめちゃ美味しかったんでこれがっついていきましょううん とというここでで、えー、本日もね無事こちら完食でございますごちそうさまでした。<音楽>ということで本日はですねお好み焼き本舗さんでこれ食べ放題のメニューでありますこのお好み焼きとおこほん焼き、まあ、それに串カツなんかもいただいてきたんですがめちゃめちゃ美味しかった。本当はね もっと紹介したいんですけれどもただいま撮影も1時間以上回っておりましてまあ、試着的にねこの辺りで紹介を終了しようかと思いますえ本日ね紹介しきれなかったものでまもんじゃ焼きだったりとか他にも口カツの限定メニューだったりとかいろんなね、えー、たくさんのメニューございますファミリーのお客様はもちろんのことではございますが一人のねお客様でも楽しめるメニュー多彩にございますのでぜひね皆様にもこちらのお好み焼き本部さん楽しんでいただければと思いますし今回ねまあ、1時間撮影をしましたがこちらの食べ放題の時間約100分でラストオーダーが20分 10枚になるんですけれどもまあ80分まあ、注文できて100分まで食べれるってことは僕もね1時間でこんだけ6枚食べれましたし普通の方でもねまあ十分問題なく楽しめるかと思いますいやちょっとね本当はぶっちゃけデザートとかまあ、車じゃなければねアルコールとかも飲みたかったんだけどまあ、ちょっとね改めて、えー、撮影抜きにして、えー、うちのね娘さんと嫁さんと3人でね家族で楽しんでいきたいと思います、えー、ということで本日もご視聴ありがとうございました、えー、この動画だったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いいたします えー、じゃね。<笑><笑>